このコロナ禍でもできることを活動を続けてきました練習不足であります、えー、パレード 何, 何年ぶりになるでしょうかまあ、今できることを精一杯やって会場の皆さんと少しも盛り上がれたと思います大きな声出せませんが手拍子で5 0のほどよろしくお願いいたします